はい皆さん、こんにちは。サルです。えー、今回は c a n d o のアルコールストーブの見た目を改善したいと思います。発売されてからですね、間もなく半年が経とうとしてますが、えー、当初はですね、100均からアルストが出たということで、本当に話題になったんじゃないかと思います。ただまあ、見栄えがね、ちょっとね、<笑>どうかなと、まあ。まるでクリーム缶のようなイメージですよね。 えー、そこもあって、えー所有、所有欲が湧かないというふうな、ね、ご意見もあるんではないかと思います。まあね、それは正直私も少しそう思います。あーなので、ね、今回はですね、それを自分なりにあのちょっとね、かっこよくしたいなと思って動画を撮りました。以前 YouTuber のボンさんが、えー、真っ黒にですね、耐熱塗装をされてる動画があって、まあ、それを見た時もね、 あーこうナンにするとシックになってかっこいいなと思ったんですけど私がねやりたい、えー、見た目とはちょっとまたねイメージが違ったので今回は私風にやってみようと思います、えー、手段はですね、えー、これがクリーム缶ですね<笑>、はいえー、これをですねすすで塗装というかね、えー、かっこよくしたいんですこのアルストはあの吸血仕様にしたやつで小さい穴はね え裏からえアルミのテープで留めてるやつなんですけど燃焼の仕方はすごく綺麗でねあの好きなんですあとはもう見栄えだけなのでこんな風にね、えー、薪で薪を燃やしてすすをつけてやろうかなと思いますこの部分はあのカットせずに、まあ、編集でね途中切らずに流しますね 結構ね、時間かかるはかかるんですけど、ちょっとその辺もね、含めて動画として記録したいと思います。はい。こんな感じで少しずつね、すすがついていきます。すすっていうのはですね、まあご存知の方多いと思いますけど、木材なんかを燃やすとどうしてもですね、あの、酸欠、まあ部分的にね、酸欠になるところから、まあ炭素がね、完全に燃えないで、 えー、くっついちゃうんですねクッカーとか今こういうね黒いふうになっちゃうんですあの炭素の粒ってすごくね小さくて数十ナノメートルぐらいですかねものすごい小さいので、まあ、一回ついちゃうとあの入り込んでねあの取れない油汚れとかでもないので洗剤で洗っても取れないということで逆に言うとねあのススつけるとね落ちにくいので まあそういうのをね利用してすすでの塗装という感じにしてみたいなと思ってますだいぶ焼けてきましたねはいこんな風にちょっとねムラムラなく焼くというのも<笑>変なんですけど、えー、位置を変えたり、えー、回転させたりしながらですねすすをまんべんなく最初につけていきますまあいわばすすコーティングみたいなもんですね はい、これアルミなんでねあの柔らかくなるんでこの時にねあの曲がらないようにちょっと注意をしてます特に蓋ですねもう柔らかいのでなんかでね曲がっちゃいますねもうこれぐらいでいいですかねはいじゃあちょっと蓋は冷やしておきますであとこちらのね本体の方もえだいぶね黒くなってきましたのでこのまま様子を見ていきましょうかね うん、まあだいぶん黒くなってきましたこの状態だとね ス, スなのでススなんですけどまあ重なってねたくさんススがついてるので素手で触っちゃうとね手が真っ黒になったりしてまあ汚れますのでね洗うのは洗うんですけどまあ大体こんな感じでいいですね、はい、では第2段階このススをですね、えー、ちょっと落としながら感じよくしていきたいと思います 使うのはスチールールですね、まあ、水で濡らした後軽く水を切りましてこんな風にこす、えー、っていきますねあんまり強くこすりすぎるとねヤスリみたいな効果で削れてあの綺麗になっちゃうのでピカピカになってしまったら意味がないので様子を見ながらね、えー、自分が落としたいところだけを落としていきます面白いですねこういうのね なかなか楽しいんでねもしよかったらご興味ある方はやってみてくださいススつけないといけないんでねあのガスコンロガスバーナーとかではできないですけどね焚き火だったり、まあ、あるいはもしかしたらろうそくでもススはつくのでできるかもしれないですねはいここもねちょっとどんな感じかなっていうのをね、まあ、自分の中でもこう面白い部分なのでカットなしで苗、ね、えて流させていただきますね えー、ちょっと結論だけ見たい方はね、先にスキップしていただいたらいいかなと思います。蓋の方が大体いいできましたので、今度はこちらの本体の方も同じように、ちょっと様子を見ながらね、すすを削り落としていこうと思います。スチールールでね、あのー、やるのが多分一番いいんじゃないですかね。なんかこう、えー、や, やすりでもいいんでしょうけどね。ヤスりだとすぐに目が詰まってしまうし。 スチールぐらいの方が、えー、力を入れればねゴシゴシと削れるしやりやすいような気がしますいいですねだんだん良くなってきましたね水で洗ってもねもうすすは落ちないんですけどね、えー、こんな感じですどうでしょうあのー、私の中ではねもうかなりこう満足感がありますね はい、これならねいけるんじゃないかなと思います、まあ、蓋の裏もねこうしっかり焼けてますけどね内蓋の中も汚かったので、えー、全部出してね一回洗いましたで完成です、うん、特にね蓋も変形しているわけではないので今まで通り使えますね で す, すがしっかりついてますので、まあ、こんな感じだとねあのクリーム感には見えないですよねいいんじゃないでしょうか私は個人的には気に入りましたね、はい、でこれもう手で触ってもねすすはつきませんので、ね、こんな風にこすってもね指でこったぐらいではもう取れません、まあ、それぐらいしっかりね、まあ、すすはこびりついてますのでお酢とかね あのセスキとか重曹とか要するに炭酸ナトリウム系の洗剤ですねああいうものをつけてこすったりあるいはクレンザーのような粒子の入ったようなものでこするとすすだから落ちてしまうことはあると思うんですけどそうでない限りは落ちないと思いますどうでしょうか気に入った方はね、えー、楽しいので挑戦してみてください今回もご視聴ありがとうございました I don't know if everything will be alright Sometimes you gotta let go Cause I gotta let you go